ギブチョリースあ、デブネコはぁ、あ、今なんつった、えー、セクシーでかうんメロン、うん、お前はよくやって、よ触らないでだからよくやったってい やめて上王としてのスキンシップだろやめてちょっと触らないでセクハラだからねこれがセクハラかよこの場合はパワハラとセクハラのコンビネーションだからねコンビネーションかまったく世知辛い世の中となってしまったよ、うん、時代は変わっていくものなんだからねそういうものなのか、うん、そういえばセクシーでか、はい、世知辛い世の中ってどういう意味もうわからないで使ってたのいやわからないっていうか、うん、なんていうんだろうななんていうのえっとね ごめんなさいわかんなかったのねはいごめんなさいもう世知辛い世の中というのははい暮らしにくいということなのああそういうことなんですねうんカリケブ後ろを見ちゃダメ犯人らしき人物がこっちに近づいている OK 了解あと25メートル OK 犯人がこっちを見てる OK 犯人にバレないように自然の仕草作戦で行こう オッケー、うん、入ります入られます私はテーブルの足の妖精わー妖精さんが見れた何かいいことあるかもあ、犯人が動き出したオッケーどこに行くんだ見失わないでおれよあ、年末ジャンボ宝くじの最高日に並んだ師走ですもんねもんいやだ、ハモっちゃったよし、犯人が宝くじを買い終わったらそのまま尾行しよう了解う犯人が宝くじ そしてカリン警部もビビって逃走中、うん、もう…